こんにちは。では、実際にリレーショナルデータベースシステムを使っていきたいと思います。アクセスを使いましょう。アクセスの SQL に関する機能である SQL ビューを使っていきましょう。アクセスには様々な機能があります。 機能ごとに画面が分かれます。ある画面はデータシートビューといってテーブルの新規作成や編集ができたりまた別の画面ではデータベースの中にあるテーブルが何かということを確認できたりまたある画面では SQL のコマンドを編集したり そのようなことができます。ここでは、SQL コマンドを実行することができるためのビューである、SQL ビューを使っていきたいと思います。まず、SQL ビューの開き方です。SQL ビューを開くときには、アクセスの画面の 右上「SQL 表示」のところを展開して「SQL ビュー」を選ぶと画面が切り替わります実はこのメニューは2つの画面の切り替えボタンになっていますさて「表示の下に SQL ビューがない」例えばこのような場合です「表示の下に SQL ビューがない」 で、この表示のところをよく見ると SQL ではなくて、えー、別のものが表示されていますこのような場合にはこの左上の表示をこのような SQL 表示に変える必要がありますそのために一番簡単な手順は作成タブでクエリデザインと操作します作成タブで クエリーデザインと操作すると、えー、このような状態に切り替わります。あとは SQL、SQL 表示を展開して、SQL ビューを選ぶと、SQL ビューが開くというわけです。えー、ちょっと、このことは、えー、アクセスの少しややこしいところですので、えー、実習で、実習がスムースにいくように、えー、一番最初に、 説明させていただきましたでは実際に SQL ビューを開く操作特に表示のところに SQL ビューがないつまりこのような状態の時に、えー、この操作でこっちに切り替えてから SQL ビューを開くということをやってみたいと思いますアクセスを起動しました空のデータベースを選びますクリック ダブルクリック。ごめんなさい。えー、これで切り替わります。えー、この画面ですけれども、えー、SQL ビューが見当たりません。表示を展開しても SQL ビューがありません。このような場合には、作成タブのクエリデザインです。クエリーデザインをクリックしています。作成タブのクエリデザイン。クリックすると、えー、表示がこのように変わりました。 画面も少し変わっています。ここで表示 SQL ビューとしますとここが SQL コマンドを編集するエディターになっています以上、えー、SQL ビューを開くところまでをやってみましたありがとうございます